ーコーシーです今回はカンボジアのプノンペンからお送りしますこの国実は世界的に見てもかなりの忘れられない歴史がございます皆さんは国民の4分の1が虐殺を受けたることの大虐殺というのをご存知でしょうか実はこの プノンペンの有名な観光地といえばキリングフィールドやトゥルースレーン虐殺博物館などがとても有名になります今回はいつもの動画のテイストのように面白いものでもなければ笑えるものでもありませんただ知らなくていいものだとも思わないんです なので可能な限りしっかりとレポートしてまいりますそして今私が向かっているのは博物館からお届けしようと思いますではまず簡単に ホルポトを率いるクメール政権第一に掲げていたのが自国の完全なる自給自足ですそれを基軸に農業こそが我が国を救うという信念が彼にはありました賢そうな人間頭の良さそうな人間を全員殺しまくったんですねそれはお医者さんとか学校の先生もうそれの発展形としては眼鏡をかけているだけで 処刑の対象になったそうです彼の言葉の中には雑草を引き抜くなら根っこから引き抜けという言葉がありそれに関連した家族とかその家系全員が処刑の対象になったために国民の4分の15年間で200万人もの人が無残にも虐殺をされました日本語ガイダンス付きででドルですはいジャパニーズ。 確かに。 第1章イントロの悪夢の始まりを聞いたんですがどうもこの施設の中で私がぺちゃくちゃ喋りながらレポートをするのは不適切だと思いますので職員さんの方に聞いたところ携帯の写真であれば撮影していいということで動画などは外だったら回していいということだったので今は外で回してるんですが正直これ作りあの回りながらですね動画にすべきかというのを執 実, 実なものが。 ありまししたたなるべくお話をしていきたいと思いきとまますまず、あそこは別名 S21 って言われる政治犯が収容される場所でもともと学校でしたなので、施設の作り自体大枠はですね学校だったんですけどもその遊具も拷問の道具の一つとして吊るし上げられた容疑者の人は気を失った場合はですね下の壺には、 排泄物と水が混ぜられたものにまたどぶ付けをされて意識が戻ったらまた引き上げられるということをずっと繰り返されたそうですその他にもあまりにも残酷な拷問はあったんですけどもその目的は全て嘘の自白をさせられるためだけに拷問を受けてその自白の内容は まあ、私はベトナムのスパイダーだったりいわゆる反逆者であるということを自白させられるためだけに拷問を永遠と続けられ自白されれば処刑されるという。 どちらにしろ死しか待っていない状態の拷問が行われてました3階2階は窓上側の通気口が開いてるんですけどもい1階はあの拷問室になっていて叫び声とかが外に漏れないように塞がれていて鉄柵に囲われてて誰も外に出ることはできないし中にも入ることができないという状態でしたそこで中の人たちは全員鉄の鎖で足をつながれて自由に行動自由に起き上 上がることもできずに寝返りを打てば鎖の音が鳴るそれだけでまた拷問を受けるので寝返りも打つことができずに失実言葉にしがたい空気感と圧倒される雰囲気ですね。えー、今も これ動画として成り立つのかが不安になるぐらいの強烈なものがありましたキリングフィールドに到着しましたこちらでは6ドル払えば入場料プラス日本語のガイダンス付きで回ることができます一番初めに収容される人たちがトラックから引きずり下ろされる広場だそうですそアはあの撮影の方全体的にしていいということだったのでカメラを回していますトラックに何も知らずに乗せられた人たちは 家族に会えるかもしれないやっと貧しい暮らしから抜け出せるかもしれないと希望を抱いて乗っていた人もいたそうです処刑の方法は銃などを使わずにこういった農作物で使われてたあらゆる道具を使って殺していたそうですこちらの方が 450体の機体が眠る大量埋葬地になります中にはもちろん人骨であったり飴玉、そしてお供え物でしょうか再生が投げ込まれていますこの敷地自体で大量に人が死んでいるため通路上とかで骨を見つけた場合は拾い上げずに職員にお知らせくださいということでした周りではですね鳥たちが鳴いたり これを聞かなければ自然の中のアスレチックを歩いているような錯覚に陥るような感じですこちらがキリングツリーになりますその隣にあるのが女性や子供専用の埋葬墓地になりますこの木を使ってたくさんの赤ん坊が殺されたそうです両足を持ってこの木に頭を思い切りぶつけるその後すぐにこちらの墓地に投げ捨てるという行為で 子供は殺されたそうです一番初めにお話ししました雑草を抜くなら根こそぎ抜け家族を殺されたことで反逆者を生まないために女であろうと子供であろうとすべてを皆殺しにしたそうですたくさん埋葬地はありますが特にこのキリングツリーの周辺には多くのお供え物が特に目立ちます 最後に慰霊塔の中に入ってきましたこの中にはいくつもの遺骨が納められています私が来たキリングフィールドは全国で300以上もある施設になるんですがここはたったその一つということですあまりにも多くの人が亡くなったことを表していますあちらの遺骨の断層は17段あってそれはクメールルージュが プノンペンに入ってきたのが4月17日それと合わさっているようですプノンペンレポートは以上になります今回非常に重いトピックスになったんですがあれが たたったほんの40年前に行われてたものであの官僚たちはですね常にいい食事とかいい暮らしを与えられ続けててそれの保身のためにあの政権は続き続けたんですもし悪のリーダーが誕生してしまえばそれを解決するのはこの力では難しいのかもしれません誕生してしまった悪のリーダーを覆すことはできなくなってしまったんです結局ポルポルト政権は外部の解放軍に よって助けられたんですあのオーディオガイダンスの作りも非常にうまくできていて初めて利用したんですけどもその現場でリアルタイムに実物を見ながら歴史の背景を聞けるのはとても臨場感があり強く説得力のある物語で歴史を綴ってくれていましたああいったところに行くことで楽しくも面白くももちろんなりませんが。 何か人生の中でというか社会を組み立てていく中でとても大事なことを学ぶことができたと思います。講師がお送りしましまた